えええために用意来しました。はい、ど う, ぞーうーん<音楽>今日はうどんに 旅行を紹介すすると思いま What?、うん、<笑><笑>みんなあのびっくりしたんですねスンアン覚えてるかわかんないんですけど<笑>新しい社員であのアプリからから来ましたあの<笑> はいにくまずここでティケットを買ってこうやって書いて<笑>外国の方はあのパスポットが必要なので忘れないでございません。<笑> はい、今からティケットを買って宇どに行きますあれちょっとね、うん、ま o、まあ、はこうやって寸三心誤差を書いて皆さん忘れないで往復往復のティケットも買ってきてくださいそのほうがめんどくさくないんですよあとは30分で1回は船はありますからまあ、気にしないでくださいはいそしてあの無事にあの、船のあのティケットを買ったらあの船を乗るだけでーす<笑><笑> うわ お, じかうわおじかあのちなみにうどのおやきん、目<笑><笑>の中には、まあ、休憩する広い部屋があるので、寒くても大丈夫です、ね。で、まあ、うちらはあの天気が良くて、外で遊びました。 ザベザルザラザルスパラザフザラザはいドドベあんまりだらもうええよけど。たまに見るもうええよ。もうええでよ。いやいやいやなんかすごい仮面のあれと全然違うんだね、あなた。あうんうん。あ違う人ああ、違う人な。<音楽>ね。じゃあ、こうやってあのうちらが遊ぶ感じで、今イチャイチャしてるとこでもううドは到着しました。ね これからあのスンアンとあの名前何やったっけ？ち<笑><じ>ょよ、皆さんに聴いてくまあまあ名前ミファジョンの人と<笑>あの今からウドの旅行を楽しんでください。ね、はい、ここまであのスンアンでした。ありがとうございます。は い, <笑><笑>はい。はい。湯加のために用意しました。はいどうぞ。 はー い, はーい、まあ、人いないとこで2人でゆっくりご飯食べたいから私の人たちらに頼んでやりましたフフフフフフフフ 今、ウドの海に来たんですけどもここで事前にね私たち今日ピクニックセットを手紙で借りてきたのでここでランチしようと思いますコロナなのでちょっとお店の中で食べるっていうよりかは天気もいいしこういう風にお外で食べる方がいいかなと思って買ってきましたお昼ご飯はこの海の近くのハンバーガー屋さんで購入してきましたこれねすんちゃんがすごい頑張って立ててくれましたよであと、も ちょうどよく寝てくれたので、今からゆっくりランチしようと思います。<音楽> Focus on the wrong things, double tap and scroll i n g fall asleep while asking myself why. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family, Our new reality, four walls and a door, nothing's l i k e b i n for you and me. And n o d i s t r a c t i o n s Used to get my head. うん、すごいここはビアンドです <laughs> <laughs> Let me figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. 썸네일이면 y 썸네일이면야썸네일이면야썸네일이면 t 썸네일이면야썸네일이 んで<笑>明るい。<笑>あそこを見て絶対インスタすごい綺麗に見えると思う。<音声>ここは願いが叶う椅子。う、は、ん、い。だからみんな願いを叶えてくださいここで。を願い座ってください。叶えました。<笑><ま><笑>お願いお願いするの。何, 何, 何<笑>いただた<笑>叶いましたって。叶えました。 何したのちょっと今してない。もう一回はい回り イヴネツカイスフォーレカイスフォースカイスフースカイスフー The day we kept it simple ああ、楽し、えー、い, い。 ちょっと、はい、ちょっと教一ぐらい楽しい。チ<笑>ャ<笑><笑><笑>ジャンメンタンドイト。チャジャンメンタンドイト。No。はーい。<笑><笑>いやー楽しいね。楽しい。最高です。ぜひうどんに来たらこれを乗ってみてください。いや本当に楽しいのでおすすめです。はい。 じゃ行きまますはーいババイバーイ<笑>はーいさん、ししく見見ましたか<笑>はい今日の動画はここまでです。バ、ねま、バイバーイしで会いましょう<笑><笑> Telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights.